皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、柚木ゆかりでお届けしています。11月17日、バージョン6の3ヶ月前くらいからコツコツ貯めてきたアスフェルド交渉で、虹の錬金石をもらいに来ました。実質4ヶ月分貯まってますので、160個の虹の錬金石がもらえることになります。このスタートダッシュはとても大きいですね。有効活用させていただきます。 実は、新しい防衛軍で、ちょっと良さそうな盾を拾っていました。ブレスガード埋め尽くしの起点の盾です。これを虹の錬金石で強化して、ブレス盾にしようかなと思いましたが、保留にします。基礎効果が呪文ダメージなので、呪文ダメージ埋め尽くした手にした方がいいのかなと。もう少し悩むことにします。ようやく総水隋になりました。